どうもみなさんこんにちはもちもち星からきたもちこですこの動画はラジオ形式となっておりますのでもしよろしければ目を閉じていろいろと想像しながらお聞きください今日は思い込みの怖さについてお話ししていきたいと思いますみんな思い込んでないようで結構たくさん思い込んでます思い込んでいると損していることいっぱいです 例えばここんなこともそうですみんな幸せになりたいと思ってるはずなのに自分が幸せになったところを想像するとあれ怖くありませんかよく言うでしょう幸せすぎて怖いこの不思議な現象は何で起きるんでしょうか実はここれこそが なかなか幸せにたどり着けない原因ですこれはどういうことなのかお話ししていきますね皆さんは亡くなっちゃう心配があるものと亡くなっちゃう心配がないものどちらが怖いですか皆さん大抵亡くなっちゃう心配があるものの方が怖いですよね 実はね幸せも一緒なんですみんなねずーっと幸せになりたいって思ってるはずなんですそんな中ようやく幸せになったとしますでもずーっと願い続けた分だけ失うことすっごく怖いでしょうそれって 「幸せを失いたくない」がいつの間にか「幸せ失っちゃったらどうしよう」ここまで思ってしまうつまり「失うことの方が確率が高い」これぐらいまで思い込んでいるようにもち子は感じますそりゃあ誰だって幸せ失うのは怖いですから万が一失った時 心のダメージが少なくて済むようにまあそうやって守るために思い込むことも分かりますでもねあんまり怖い怖い怖いって思い込みすぎてると失うぐらいなら幸せにならなくてもいいやって無意識に、えー、つまり自分が気づかないうちに 自分で幸せを遠ざけようとしてしまいますそれってめっちゃ迷惑だし困りますよねじゃあどうしたらいいのってお話なんですがそれはね幸せになっても怖くなくなればいいんですはえそれってどうやるのってなりますよねそれでは次回は 失う怖さを克服する方法。こちらをお送りいたします。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回お楽しみに。